いや、久しぶりに来ましたねほっぽなぜベンツが高いのか輸入車だかないや、着きましたね、この移動式刑務所に移動式刑務所に着きましたよあの、この前より蓄電数が古いね移動式刑務所に来ましたから、ついに懲役3ヶ月懲役3ヶ月懲<笑>役3ヶ月で 懲役やから、実際、調査船の人がお金もらってやってることをね、あのー、<笑>あの や, やらや金払ってやらされるからね。<笑>懲役以上ですよ、これ。<笑>いやいやもう、移動式刑務所にね、入ってきます。 じゃあ、ここから、副音声で喋らせていただきますね。本来なら、練習船乗ったことある方は少ないかと思うんですけども、それかだったらわかると思うんですけど、船着いたら、まず、原本のところでね、すぐ乗って、中の教室で待機とかがまあ普通だと思うんですよ。新しい感染症が入ってるということで、一人ずつ、検温したり、体調をチェックした後に乗れるという形だったんで、かつ中で、士官が対応できるまで手とかの消毒、 プラスの手洗いとかうがいもできるような準備が整うまで学生、実習生を岸壁のところで待機させて準備できてからやっと挑戦していいですよっていう予定の時間より20分ぐらい少し待たさせていただいたかなと思いますやっぱり船舶、船って3密を避けるっていうのがとても難しいと思うんですよねゆり子がよく居酒屋とかするところで3密を避けて行動してください 言ってますけどどうしてもこの船の中でみんなが一緒に生活していると3密を避けるっていうのがとても難しいことだなってすごい思いますね私。なんで今回は船内にウイルスをそもそも持ち込まないようにしようという感染対策を大学側は取られたと思っておりまして2週間前から検温ですとか体調チェックをして乗船する時にもうまた。 え、チェックすると。で、かつそれ、しっかり提出してですね、対策なさっておられるようです。でも私、思うんですよ。船とか大学にも通学させるっていうよりは、もともと船に乗せちゃって、ずっと7ヶ月間隔離し続けた方が、みんなか感染しないで、実習最後までできるんじゃないかなって思ってるんですけどね。どうそなたかこは 基本ですけど、実習ね、やらせていただけるというところには感謝して、しっかり、まあ、例年にはないような実習形態にもなると思うんで、経験を積んでいきたいと思います。今回は、教室で毎年やってたと思うんですけれども、後部後半に全員集まって、えー、間隔を取って整列して待機してよという、まあ、ごめん入をいただきまして、半ごとにね、半ごとにネーム。ネームカードを、実習生の課題いただいて、 ひたすらもう待ち時間が続きましたね準備が整うまで少し経ちましてね船長が来まして、ね、今回は大学との協議国土交通省さんとの講義でこのような対応をしていますという説明をいただいて、まあ、お言葉を い, ただいて実習生の半分に分けてまず船内に入って今回の乗船実習に関する概要をですね調査が 説明ししてていくといくう形になっておりました。次の動画になると思うんですけど、まあ、船内の様子でも、ね、ちょっと撮ってお伝えできればなと思っております。